レジェンド東京にチャレンジしたいと思って、うん、で2回目の「レジェンド東京」にディープでチャレンジしてで優勝ができずその時梅坊さんが優勝して「梅坊好きー」最<笑>高<笑><笑>でま特別賞をその時は多分3冠ぐら い, いただいていやでもなんか個人的で悔しいっ、うん、てなってその後に「 個人でチャレンジしたいっってなディープの力で相方の力を借りてやっぱり一緒にそこまで頑張ってこれたからそうですだってディープでもねジャパンのファイナリスト出てたりとかなんか大阪ディライトもねタイトル取ったりもしてるわけじゃないですかディープもとってもね魅力的なチームなのでぜひ n ーも出てくださいって思いやすいけどいいねか ダンスチームって結構ねごちゃごちゃってするんですけど、でもあの、うん、なんかこうディープはすごい仲がいいダンスチームみたいなイメージもすごいあるので、なんか素敵な関係なんだよねよくぶつかったよ。<笑>よくぶつかったよ。やっぱあるんだね。う<笑>わちゃんとバツバツするんだね。うん、そうディープの話ともいろいろ聞きたい話があるけど時間もさ<笑>ないからで、ね、<笑>やめね。ディープまたお願いします。ぜひディープちゃんも呼びたい。二<笑>人で呼びたいぐらいの感じで。じ<笑>今回ちょっとこれをグラビング聞きたいので、こ、うん、のじゃ個人で。うん うん、自分の力でやってみようってなるわけです、ね、そうなって、うん、もう1回レジェンドの予選から参加してで、まあ、予選で優勝をだいてそうですよねで大阪予選優勝すごい<笑>もうマジでプレッシャーあったから大阪で勝つの難しいから<笑>怖いんよ<笑>すごいすご い, すごいでもディープの出れたのも大阪で予選で優勝をさせてもらえて<笑>、うん 自分の中でやっぱりプレッシャーでディープで優勝できて個人で優勝できひんかったら決勝出る意味ないっていうもうなんかこう大阪魂<笑><笑>プレッシャーさ自分にかけていくじゃん、もうすごいよよ<笑>コンテストのね街やから<笑>そこを乗り越えたらうわっしゃってなるからね達成感がやっぱ<笑>一番味するから挑戦するんでしょう<笑>そういう人たちは私も苦手でした<笑> エ<笑>タティメと好きだ。<笑>そうやのにな。私もちょっと苦手なの。<笑>そうそうか。あの通ってというかね。そう通って。もう決、ん、勝絶対優勝したいって思ったんやけれども、うん、まあその時決勝にやって。うわ悔しいね。そう。で一位が、うん、あのクランプのおジュンさんのチーム。おるぞ。Twix。イ w ク, クスかその時は Twix。彼が。はいはいはいはい 優勝してなるほど、ね、でもト w i ックスの作曲見た時にあこれは構成力とかそういったものじゃなくてこの人たちはダンス一本でやっぱりぶつけてきたうんま あ, あのそれこそこだわって構成もやってたけれどもやっぱりダンス力がもっと上がらないと自分は1位取れないって思わせてもらって。 なステージやったから私にとってはすごい大きかったかななるほどちゃんと悔しかっただけじゃなくてもう優勝者から何が良かったのかをちゃんとね<笑>すぐ反省するっていうのがまた<笑>いやーストイックだわー<笑>もう反省してるやんっていや次に重 な, になってるから<笑>そっからもう腹が立ちすぎて自分に四<笑>年 コ, レオグラフコンテスト出なくてダンスダンス付けにして出ないんだっそっちじゃなくて、うん、ダンスのスキルをまた上げて<笑>上げたいってね。ね<笑>ダンススキルと、うん、あとはあの振り切る、ね、コレオグラフのスキルアップをしたいっていう中でうんなんか自分の中で追い込みたくてへー追い込んでそのあとかなワールドオブダンスに そのに取ったレジェンドの作品をリニューアルしてもっともっとリアルにしてレベルアップさせてっていう作品が「エイシャッタ・エジプト」っていう古代エジプトの作品なので一ドあれでワールドで優勝いただけたっていうなりますそうなんだそれさレベル上げは生徒と一緒にレベルを 上, 上げていくって感じなのかな 生徒ともやし自分自身も自分で声かけていったんですかその声メンバーはメンバーもすごかった女性だったじゃないですか、うん、声かけましたねーワールドは全員声かけて、やっぱり根性がある根性があ る, がある<笑>でダンスが好きはいはいはいはい みんなかかっっこよかっ た, かっこよかった、うん。もちろんねこうセンターに君臨してる姫はいるんですけど、ね、それをさ一緒にわーって動かしてる、うん、あの子たちなんって<笑>作品見てさ「えっ?」んかどうやって集めたんだっていうのもやっぱびっくりしたからさみんなすごかった<笑>本当にあのファミリーの皆さ ん, ななんかいや本当にみんなのおかげです あの一瞬だけちょっと言いたいことがあって、はい、自分が主人公を本当はしたくないっていうのがマジで結論なんですよ あ, あそうなのってあ素そうなのマジでけはくなくってとても素敵でしたけどでも時短方式っていうのがで自分の中で<笑>、うん、<笑><笑>みんなの振り付けはほぼみんな一緒やから、うん、まとめてみんなを一緒にこうできるんだけれど、はい、クレオンパトラだけ。 全く動きが違うから、はいはいはい、それをみんなのリハ中に誰かに指導してる時間がもったいないっていうのがあってあなるほど、ね、効率重視でさ<笑><そう><笑>やったらみんながいない時に一人で考えられるやん確かに、ね、っていうので、うん、自分が主人公なんであんまり出しゃばりたくなかったあそこは主人公なんだけどでもちゃんとそのみんなのユニゾーンも、うん、そのみんながやばいっていうスキルもちゃんと見せてくれるから、うん、そんな。 大丈夫だった私は一人みたいなとではなかったけど見てて<ス>みんなが素晴らしいと思ったよ あ, あ, あんなに今キッキーやるれたりして<笑>最初とかその見せどころにフォーカスされるけど、えーえー、ぜひ皆さんお手柄買見に行ってみてくださ い, <ス>やいねやっぱりねああいうのを作り上げる人ってすごいなと思ったけどまさかレイコがそういう存在になっていくとはねえ昔からしてるからさよくやりき だよね発表会とか出たことあるんですけど、うん、ナンバー、ね、そン作る側になろうとかはねあんまりやったことが、ね、こうなくて結構プレイヤー技術というか本当に技が出たいですみたいなでこう大人数で合わせるみたいなのがグングがちょっと苦手なタイプのサーだったので個性がね合わせるちょっと知ってなかったよ もう憧れやったし私からし<笑>マジでさやかみたいになりたいっていう気持ち が, あるが強かったからだからね専門学校とか見てたんですけどダンスの、うん、そのみんなで合わせて卒業作品とか出さないといけなかったんですけどまあご迷惑をいっぱいかけてごめんねあの時のみんな<笑>ごめんね合わせれない<笑>、うん、でもダンスは大好きだよ、うん、続けてるんだけどね一番関西でも海外でも結果を残して自分の位置が 確立してたわけじゃないですかブレイコっていう名前はダンスシーンではみんな知ってるっていう存在になったところで今ね、うん、こっちに東京にあ埼玉ですけど来てるじゃないですか、うん、これはなんか東京に来たいっていう思いはいつから思ってたのそれは相方が、うん、相方と2人でタイ旅行に行ってて「レイコンスターって言われて「そう<笑>東京行かへ、ね、ん2人で<笑>」って普通にホテルで言われて えー、えとか言ってその時に数秒ぐらい考えて行こっかっていう感覚でもう次の年に来た感覚えりついハシマエイジえり、ー、つさらっとそう、ね、出した、うん、あそうなんや私自由人ってよく言われるんですけどびっくりするぐらい自由人やからやっぱりポンポンポンポン次の案が出てくるというか、えー、刺激的なことをやっぱ言ってくれるから 東京っていうワードが自にのさにはなかったんやじゃあ言われるまでも全くなくって、えー、でも言われた時にわわわといろんなものがこうやっぱ思い浮かんで確かに次のステップであったりとか何か次の出会い仕事とかっていうのを考えた時にああ自分たちがやりたいことやっぱ東京が大きいかもしれないっていうのはすごい感じて。 相方きっかけで来れたのがちちゃくちゃく大きいああ、じゃあ引っ張ってくれたのはエリツィエリツィ。でもそのエリツィ今東京いないんですけど。ない。どうなってるんですか<笑>しかもあの子の、東京って言って、東京に住んだことないからね。えー、横浜にずっといるから。そうなのそう。だ エリチもね、このユーチューブお声がけして出てくれるもんやと思ったらさ、あのー、その時も熊本にいるって言ってて、あ, あ、そうなんだ。熊本インスタ見たら北海道いるね。あ、そうそうそうそう。最近北海道に行ってますからね。そうそうそうなんか日本にいない時もあるしさ、うんそうそうそう、落ち着かないから。どういうこと？あ<笑>、全くつかからない。<笑>なタイミングタイミングを見当らって。東京に来てまあ、やりたいってことはやっぱそのチームもあるからなんかイベントに出ていくみたいなこと。うん、それともなんか今さ、うん、紅白に出たりとかしてたじゃ うん、あら嵐のさ紅白のダンサーで出たりと か,、うん、なんかそういうテレビのお仕事とかもやりたいってことだったの、うん、そう私は結構興味があって、はいはいはい、それこそもう結構前なんやけど2014年、はい、まだ関西に住んでる時にしん、はいちさんっていうダンサーさんが来られてかお、うんうん、りアライブさんのダンススタジオアライブダンススタジオに ゲストダンサーとして振付師で発表会を出しに来てたね、うん、でその方と、まあ、仲良くさせてもらっててしんいちさんが赤西仁君のグ、はいはい、レーコバックダンサーやってみないかっていうオファーを関西にいる私に連絡をしてきてくださってえーえー、まだ上京前なのに、ねえー、そうお上京したのが2019、えー あもう全然前 で, でその時あのアウトセットの玲子さん、ねうん、も一緒にオファーをいただいてでこんな機会ないから自分は興味があるしやってみたいと思ってやってみたらむちゃくちゃやっぱ楽しくってだいぶ楽しい楽しい分か<笑>大好きなんかやっぱバックダンサーっていう割にはなんかそこまでやっぱり すごい運が良かか、ったのかジンくんもそうやし、はい、ジジュンさんもそうなんやけれどもバックっていう扱い方をされないというか、えー、ダンサーっていう存在をこう大切にフランクにフレンドリーに横並びにっていうような、えー、そういった方々と仕事させてもらってきたか ら, ら心地よくパフォーマンスもできたし。 やっぱこうお客さんというかファンの皆さんの喜んでる姿を見てると、はいはいはいはい、もっと自分たちの存在がみんなを楽しませられたらいいなっていう風な感覚になるとやっぱ止まらなくなるというか最高ですよね笑顔がもう生でその場で見れますからね、うんうん、みっかいアーティストさんの存在が大きいかって うん、いうのもこっち側の視点ではすごい勉強させられたからいやすごいですよねなんかセンターで歌ってる人たちね、うん、そうその人のおかげでやっぱみんな来るからすごい生きる活力になってるんだなって思うと、うん、本当にねスタッフさんも含めてこういろんな人たちの力がこう結集してこうそそ う, そ う, そうってねその、うんまあ、主役の人の背中を取ってバンってそれが出るわけじゃないですかあれはねたまらないですよね うーん最高の空間だと思います、若いおじさんたちもいろいろ、それはドリカムさんのときにす あ, あ そ, そうだ、そうだ、ね、ドリカムさん、素敵きね、すてやったよねっなかったです、まあ、ドリカムさんもね、あの自分たちのダンサーのことをバックダンサーって言わないのが有名なので、サポートだったり、希望もあって絶対言うので、うんうん、そう負けじゃなくて、一緒にステージに上がってる、同じプロとして、やっぱりこう、リ、うん、スペクトしてくれて出してくれるので、そういうのもね、なんかアーティストによりますけどね、た、う、ぶ ん, なんかね、すごいあったかいな うん、だったんでしょう、ね、だからね、うん、経験したところがね、まあ、それのおかげかなそういうメディアの世界での仕事が興味持てたのはんであるかなやっぱりダンサーとして経験してみてっていうのもね一切言 い, も い, い, すよ、ね、ういちゃいと思う、うん、最初からねえこうなりたいって言ったものじゃないかもしれないけど経験しても後付けであ、うん なんだこういう世界もあったんだってハマっていくっていうのもね、うんうん、まあダンサーの職業じゃなくても大事だと思う、うん、あこっちの世界も実は合ってたかもみたいな、うんうん、ありますよね、ジェジュンさんのダンサーで呼ばれたきっかけは、だったんですかきっかけは、もうずーっとりょうさんっていう、あ り, ょうさん<笑>りょうさんっていうダンサーさん、がいまして、えー、っあ そ, うあそうだそうだそうだ。 うん、美桜さんがずっとズンさんのそばであのダンサーとしてパフォーマンスをしてきてたの で, で、ね、なんかねタイミングよく SNS でつながって、フェイスブックで<笑>なぜか私たちフォローし合ってたのにお互い会ったこともなくて挨拶をしたことないで フ, フ, ォ フ, フォローし合ってるみたいな関係性だったんだけど。 猫のことも知ってるし、いやいやいやも知ってたでしょうから、もうさんの活躍はね、私もちょいちょい見させてもらってたって で, でも何かふっとりょさんからいきなり連絡をくださって、メッセージで。ええー、そうなの、理由なんだ。ん で, <笑>でも私も結構なんかね、こうダンスをしている中でも、なかなかこう。 感性を優先して踊るようなタイプではあるからそういうのをやっぱ多分見てくださってこう連絡してくれて、うんうんうん、お電話で話をしてで、まあ、一度会いましょうかっていうのでお会いして、えー、ご飯食べてしゃべってもダンスダンスメインにしゃべったわけでもないけど、まあ、いろいろお話ししてでそ かからかなお互い生のダンスを見合ったわけでもないのにりょうさん見てくれたわけでもないのにちょっと「れいちゃん出てくんない興味ある?うん」って言ってくれて、はいはいはい、直接だ私ですかって私び<笑>よければぜひっていう話をすごいきっかけだな、皆さん SNS から来ることあるよ<笑> マヨネーズありがとう SNS みんなちゃんとしてそ<笑><笑>んなことある<笑><笑>それは嬉しいですよねもう実機的にオファーですもんねうんそうしたらね東京来てもお仕事をねちゃんと積み重ねていってるそんないこですけれども、うん、今後のね、まあ、ダンサーとしてやってみたいなとか、はい、そういうことをもしりたいなとかあれば、うん、ぜひはい教えてください去年もらったんですけどはい一人で自分で計画して全国ツアーっていうのをやったんですね私個人でコロナ時期。 最中やったから何か自分で日本でやれることないかな何がやりたいかなと思った時に、まあ、一番最優先したのは自分のために生きるなら何がしたいっていうところやって、うん、そしたらやっぱ日本国内の旅行を回ってみたいなって知らないところがありすぎるっていうのがあってやっぱ自然が好きやから自然をもっともっと触れたいっていうのとそれイコールやっぱりそこで生きてる人たちのダンスはどんなダンスなんだろう いいうのを知りたい、うん、でなおかつ自分にとってこう今までやってきたダンスで学んだことダンスで大事なことっていうのを伝えていきたいっていうのをちょっとこう自分なんかテーマにして、うん、面白い、うん、動きたいっていうのがてかけるそそ<笑>そうそうそ う, そう<笑>よく男の人が、ね、急に一人でバックバックアウトどっか行っちゃったりするけど<笑>なんかそれもダンスバージョンも感じながら回るっていうことだ<笑> それは何え、全国ツアーっていうのはワークショップツアーになってくるのかなここ、ね、そう、ね、でもやるのかワークショップツアーをやる全国って47都道府県みたころ狙ってやったんやけど、去年は22しか回れなくて22回ったの回ったマジで<笑> 22都道府県に24箇所だそうそうそうわーで見えますね、やっぱり、さん<笑>すごいですね<笑> それだってエリィいおったらやばいと思うそうね そ, うそれでやっぱ見えたものってやっぱ全然違うからうやっぱ自分のダンス感も変わったし生き方もやっぱり変わったからその感じ方をまたさらにレベルアップさせていくために残り行けてない都道府県も回りたければ やっぱりこうそれでお世話になった人たちのところにもう一度行きたいという気持ちもあるし、でもやっぱり国外に行ける都市になってはきたから、ああなるね。そうで今年はまた日本出るの？可能？国外をメインにしながら動きたいっていう欲が出てきちゃた時期ある、ね。えもうじゃあまだいなくなるじゃんと思うから。なん<笑>だのみなみたゃん も行きたい、うん、行くだろうなって<笑><笑>またいろんな国に行って、まあ、レイタンスで、まあ、レッスンをしながらそれこそもうアーティストさんとの仕事も夢見ながらうーんうーんやっていきたいなっていうのがあるので海外に向けて自分をこう発信できるようにしたいなと思ってますかっこいい<笑>かっこいいですよね<笑> 一生走ようかな一るよ、ね、<笑>ここまでダンス好きでやってる人はね多分一生踊ってるのよ<笑><笑><笑>なんか告知とかもし今年の、うん、今度これあるよみたいなのがあれば6月のまだこれじゃこの時にはもう発表になってるかな6月の1週目週末に、えっと、レネの東京さんのえっと作品で初めて、えっと、聴覚障害の玄玄っていう男の子が。うん いるんですけど、うん、この前のパラリンピックパラリンピックも出てたからそう出てましたそうですよね開会式開会式な開会式のですパラリンピックもね何でもやるなんて毎日閉会式の方にはいはい、はい、結構メインアクトで、えー、パフォーマンスしてた元元まあ彼もえっ、ー、と京都出身であそうなんだ元としてた子なんやけれども彼と一緒にちょっと振付師として、えー、ハンドサインさんって アーティストさんが手話をメインに振り付けされて、はいはいはい、あのパフォーマンスしながらのアーティストさんなので、うんうんうん、あの一緒にコラボしながらあの作品を作ろうと思ってるのでまた違った作品をこうこコラボで作るんですねじゃあねあそうこれ言ってもいいあそう<笑>手話をメインに作品を作るんですけど JJU、はい、ジジさんのライブツアーでも実は一番最後の。 『愛の影』っていう曲で手話を入れてましてあこれ気づいた人にしかわからないみたいな感じで、うん、こう PR してるんですけど、えー、それの玄玄と別の聴覚障害の方でメグさんっていう方がいるんですけどのお二人に協力してもらいながらあの振り付けをさせて。 いただきま実、ね、は最後にそれをやってたんだそ の, 今回 そ, その6月に作品を出すメンバーだというかえ、うん、もう何うそこで伏線を<笑>作ってたみたいになってるけどでも<笑>そう私、ね、そんな感じよね<笑>そうだよねそうでもうさんがやりたいって言ってくださったからあそうなんだねじゃあちょっと取り入れたんだ ね, ねやってみたいって私も思うんでって言って、ま、元気に声をかけて、うん、一緒にこうめぐさんと振りを考えた時に すごいやっぱりメッセージ性っていうのがさらに強くなるなってやりながら思ったし、うん、一つの動きに対していかに思いを乗っけないと伝わらないのかっていうのもすごく教えてもらったから、うん、今回のそれこそデジ j u さんのライブツアーでも私らダンサーはそこをラストフォーカス置いて広げてきたんで。うんえー、もうそれを活かして 6月にパフォーマンスすぐ泣いちゃう D リーグ見て毎回泣きながら洗濯物畳んで見てる「<笑>やめて<ー>!<笑>」って言って<笑>泣きながら、はい、そ, う そ, うそんな情緒のお母さんを見ながら子供をは育ってます<笑>大丈夫かよ<笑> で毎回泣き出す。す。変なママでいやい。そうあさって見に行くから、ね、<笑><笑>そうマ初めてあやばいね絶対そうそうそうう。なんかそこでね戦ってる人じゃないんだけどコンテストとかでただそのコンテストとか経験はしたことあるからさ自分も勝ち負けの悔しさだったりとか、うん、練習すごいなんか大変だったなきつかったなっていう時期を経験してるから、うん そのやっぱ表現者を見見るるとさ裏も見えるじゃない<笑>だからこ、うんね、れができたのは大変だっただろうな練習っていうの も, もう感じるからねその裏まで読んで泣いちゃうんですよねやっぱねよう頑張ったなみたいなのがダンサーさん大好きなんで、うん、その頑張りがねやっぱ作品見たらなんか伝わってくるからね、うん、そうやって来ちゃうんですよね。 ねえ向かって走っていくということでぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、お願いしますはーすブーブーが良かったな<笑>と思ったらチャンネル登録とグッドボタン高評価押してくれると嬉しいですエコ、えーありがとうございましたありがとう